おはようございます今回は仕入れ模様からスタート本日のメイン食材を買いにさいさいみまさかサイト店に来ましたいろんな種類のブドウが置いてますシャインマスカットやピオーネ瀬戸ジャイアンツや巨峰などいろんな種類のブドウが置いてあります2種類組み合わせのセット販売は初めて見ました 食べ比べができるのは消費者にとって非常に嬉しいですね今回はシャインマスカットとクイーンニーナのセットを購入しますさすが農産物直売所カボチャだけでこの種類幻の果実と言われるポポなんかも売ってますよ一つ購入して次回の調理動画で使いましょう お今が旬のマコモダケ発見2つほど購入しておきましょう芋のつゆや笹毛も売ってますね炒め物にしてお召し上がりください冷凍庫にはシシ肉やシカ肉が並んでいますこのレイシというドブロクはすっきりしていてとても飲みやすいですよ このヨーグルトの具にも面白い食感でとても美味しかったですよムカゴも欲しかったんですけども今日は売ってませんでした残念直売所を出まして駐車場の敷地内にある梅干し専門店キュンプラスさんです梅ジュースだけですごい種類梅雨赤で飲んでみましょう店内も梅商品がとても多彩です 3% から 20% のいろんな味の梅干しも楽しむことができます輝きフローマージュという梅のクリームチーズもおすすめですシンクの梅ジュースを飲みながらお店に戻りましょう今回の仕入れ内容ですブドウポポあけび銀なん春菊、だ黒豆、 新生姜、オクラ、クリなどを仕入れました今日のメインのシャインマスカとクイーンニーナですどちらも粒が大きくて綺麗ですねクイーンニーナは2011年に登録された比較的新しい品種です非常に糖度が高くサクサクした食感が特徴的ですではサクッと作っていきましょう どちらの品種も糖度が高く皮ごと食べられます酢の物にするととても美味しいです皮ごと食べるのでまずは水洗いしましょう ちなみに新芽ではアルカリ電解水に浸して余計な汚れや農薬を除去します今回酢の物に使用する食材を紹介していきますねまずは右上シャインマスカットです次に 真ん中の赤いブドウがクイーンニーナです洗浄のためにしばらく電解水に浸しています次に皮のむいた大根です 辛いのが好きな方は大根の下側辛いのが苦手な方は大根の上側を使ってください普段お店ではバランスよく上と下をブレンドします次に用意するのが2杯酢か3杯酢です酢は加熱してまろやかにしてくださいさっぱり食べたい方は2杯酢まろやかに食べたい方は3杯酢を使用してください それでは調理を開始しましょうまずはブドウのヘタを取ってください念のために一旦水道水で電解水を洗います。 ヘタを取ったシャインマスカットを味が染み込みやすいように半分に切ってください切り口からお酢が染み込みやすくするためです同じようにクイーンニーナもヘタを取ります 半分にカットしますもしクイーンニーナの皮が気になるようでしたら皮から身を押し出してください皮も身も弾力があるので簡単に皮を剥けますほらこの通りつるっと剥けます 次に大根をおろしますもう一度言いますね辛いのが苦手な方は大根の上をおろしてくださいこのおろし金は私の最近のお気に入りで鬼おろしのようなふわふわサクサク食感の大根おろしができます 軽く混ぜてください。 器に美しく盛り付けてはい完成とても簡単ですね切ってあえるだけなので調理時間5分もかかりません冷蔵庫で10分ほど寝かせるとなお美味しいですよ 最後にクレソンなどの酵素をトッピングして出来上がりです試してみてくださいとっても美味しいですよ